来てきたぜ獄門島島一つ丸ごと監獄の手をなす鋼のようあれが今日からてめえの住まいだ毎朝朝飯と共に死ぬる覚悟を決するが断したあ<笑>そこには鉄格子などない果てしなく広がる美しい世界があったついについにやったあそこまで掘るのに15年15年かかった難航不落と言われた獄門島を脱出する日<笑>慎重に確実に脱出できる日を選んで結婚しよう起きたか おはよういい朝だな今日から入った囚人番号「はの206のかつ」のカツあのこれつまらないものですが上位死したおるさっきの聞こえなかったと思ってもう一回言ってるよ聞こえてるよ受けねえよ何か言ったろ勝負コ今晩ヤツが疲れ果てて眠った後だやばいよこれまぶた半開きは聞いたことあるけど全開だよ同行が カズラさん、これ寝てねえだろう！だってクラウチングスタートだもの！どこかに走り出すつもりだもの！まさか世の中にあんな寝相の悪い奴がいたなんて。はい、羊が一匹。羊が二匹。羊が三匹。羊が十二匹。羊が十その夏、本当の優しさを知った彼女。誰よりも何より高く飛んだ。羊が十三匹。投げよ！消すんだ。 消さねば俺に自由はなないい、おいなんだその目は何見てんだこれ。喧嘩売ってんのが<笑>それファッションだからワイルドサウダスためのファッションだよおい、何やってる静かに食事しろちてめえら覚えとけよ俺が手引きしてシャチにあの男を差し出せ敵に一応だまずはシャチの一味に近づかなくては。シャチさスイキチのやつが会いたがってますが え、ーし、監督シャーチギザギザのオスリーブのギザギザ部分を全部カットしているギザギザなんてもう二度と消えしおいテレ何来てんだこがにはったいわいわ怪我はないか、聖吉殿う、ああ違うそれ、シャチのキャモル何か昨日も眠れなかったのかカズラさんよし、みんな、そろそろ仕事に行くぞなん、えー、で監視まで手なずけてんだ何者だ、この男 そして罪を償い構成するため明日を見つめ始める決まっている俺は革命家だぞ俺は新しい穴を掘ることに決めた奴とならあの男とならきっとたどり着けるようやく眠ったか手こずらせおってまた よ, しようやく眠ったようだなテコずラせやがった よ, しようやく眠ってけテコせラスよ先輩なんか島にいっぱい穴開いてんですけど埋めとけ埋めとけかもさな、の員なんだからねありがとうございますお疲れ様ああごみさんじゃあ気をつけてねお疲れ様ですよろずやのあなたたちにお願いがあって私はいつものように仕事帰り行きつけのラーメン屋に寄った 大丈夫一目惚れなんだって歌舞伎町でも有名なクラブ高間ヶ原の新人ホストよ私もう死にたいくらいに苦しんでおい何殺そうとしてんのそうじゃないわよ私の声の行く末を助けてほしいのよおっさんの声はホストまで届かねえんだよ誰がおっさんの声じゃおめでとう 京四郎に一つ頼んでみるか元気ないぞあごみこのバカちんが姉は俺たちから野郎を守ってやるんだよ私、今恋してなかったらあなたたちに惚れてるところだったわごめんしてくだほら気を取り直して一気に飲んですいません、十郎太さんあごの助さん助かったよ、あごの助さんいやなんだかんだであごみさんよかったですねまあなホストの更衣室の掃除頼むわ かしこまりましたいやー十郎太君とうぅ、ん、ぅいじゃないのよっほ行きましょううん、あずさん十郎太君が、えー、なんでこんな雨降りの中仲良く外出しなきゃならねえんだいこういう時ほど外出しなきゃ濡れてすっけすけになった T シャツの方がよっぽど趣がかぐらちゃん、風邪ひくよささ、おこわれたあろ じゃあスコンブ買ってきてくれたあるかてめえで買えクソガキいいだろう、これ100円だけどな雨が降るたび出かけてますね神楽ちゃんやっぱ女の子っすねそういや台風7号が江戸に迫ってるらしいですよ大丈夫かな天気荒れてたからさ心配してたんだよ 貴様家賃の回収に参りました幸せなラテ邸をたったこ あ, あ待て待てちょっと待てなんでカラクリ家政婦にあんな無用な武装が施されてんだよあいつはクーデターを起こして一斉処分された本来あっちゃならねえ違法のカラクリだぜ助かってるよよく働くし気も回るしほらポンコツ引いた た ま, にたまには息抜きをしろと、七十二時間、いカラクリり家政婦は人のため働くのが役目。ってもう二時間半もぼーっとしてんのか母さんはおめえに、たまにはハメ外して、自分の時間過ごしてほしいんだろう。してことがねえなら何もしなくていいんだよ。一番楽な状態でいろってことだ。そうそう、その通り。んじゃねえ。おめえは本当わかってないわ。ダメだお前はダメだわ。飲んだり、騒いだりして楽しむとこだい。 飲んだり騒いだりがなぜ楽しいのですか私はメモリの増設をお願いした方がいいでしょうか銀時様が楽しんでいるのならいいことだと思います何か仕事はありませんかいいからあら、銀仙女私は銀時様のお楽しみです 沸き起こる欲求に耐えあえて動かないよう言いつけられている存在でそのアンモラルでイリガルなものを見るめえとは公序良俗に反する方の入店はお断りしておりますなんで金使ってなくて使う楽しみも知らないって言うから俺が自分の有供費を出させているとそうそうあを知れ。 金をだまし取ろうなんて人はケツゲまでひんむかれればいいんです銀時様もしっかりパンパンに膨れるんですね欲しいもんとかないのかよ金あるんだから欲しいもんでも買ったらどうだいつも同じ着物着てんだろうがおめえそこのうざい物体これ安くしろ鼻くそついてる。おい何やってんだお前何か欲しいもんでも見つかっって私お金忘れちゃいましたしああそう じゃあ行こうぜどちらが似合いますかどっちも同じだろうがよ全然違います。そのネジに目をつけるとはお嬢さんお目が高いいやおい、オイル飲みすぎちまった。だから、頑張って外すもんじゃねえっつうの。しかし、私はからくりですから、おせ様と銀時様が、せっかく私のために骨を折ってくれたというのに、ネジ、買っていただきありがとうございます物 あらゆるものを形作る。基礎ネジが私たちの心の象徴なんです。